それではみちさんお願いします。皆さん、グローバルジャストリカバリーの。 オンラインパネルディスカッションにようこそいらっしゃいました。私はフェントン・ルターナ・タブアと申します。本日は3人素晴らしいパネリストに来ていただいています。エリアル・デラガンサさんは先住民カナダの活動家ですね。それから11歳のフランシスコ・ハビア・ベラ・メン ザナレスさんそしてノエルナブリボーさんにも来ていただいていますエリアルさんノエルスノエリンさんフランシスコさん本当に本日はご参加いただいてありがとうございます本日お話ししたかった内容がありますこのガーディアンシップ後継人というかこのシチュアードシップ管理をしていくということというのは 皆様がなさっていることだと思うんですね人々コミュニティは地球を保護しようと皆さんのように努力しているわけです反対運動をすることによってそしてこの現実というものの形を新しく作っていくということをされていますね それからこの気候の危機と健康の危機というものの和解というものを考えていらっしゃると思います。人はみんな疲れてはいますけれどでもタフです勇敢なる希望を持っていらっしゃると思います。それではまずはじめに皆様に感謝させてください。 皆様の住んでいらっしゃる聖なる場所に尊重の念を表示させてください。3人皆様にその現地で実際にいずれお会いさせていただければと思います。ありがとうございます。 デネー語で自己紹介させていただきました、私の母国語になります。私はカナダのアルバダの北側の先住民であります。土地との関係というものが私の活動にどのように関わっていくかということが重要だと思うんですね。 私は自分で自分の言葉で自己紹介をしましたけれど特にこの土地の名前というものを認識することが重要ですね。アハバスカ・チクワンという私の町の地域の名前というのは植民地化の時代につけられた名前なんですね。本当の名前は カイカレーという名前ですその意味というのは柳の人々という意味ですそれは私たちの住んでいるこの景観にある柳なんですが私たちは三角州に住んでいてここは森が豊かです世界で 最後に残された内陸唯一の内陸の淡水の三角スになります。ユネスコの世界遺産になっていまして、バッファロー自然公園の中に入っています。植物の種類や鳥の種類、それからアメリカ・シロヅルでは渡り鳥は。 世界で最後の生き残った唯一の場所になっています。それから、ムース、そういった、まあ、絶滅危機にある生物、ミンクス、こういった素晴らしい美しい生物がいます。でこれが非常に大事な理由というのは、エニーという民族として、 この柳の人々、柳が我々の家なんですね、デルタというのはすごく意味があります。この先住民として、この北米のそういった民族として、我々はいろんな関係を築き上げてきました。そして、す、ま、べ、あ、てですよね、すべてと、あらゆるものと関係を築いています。 私が育ってきた環境を見てみますと、私は様々な自然とマスクがいろんなものと関係づけてきました。川とも自分との関係を築きました。まあ、そういったものがこういった展望、風景を作り出していると思っています。私はちょっと素晴らしい 思思っってていいいいいる非常に美しし力強いストーリーリを皆さん共有したいと思っていますどういうふうに自分が世界を見ているのかというものがこの世界を自分が管理して制御している身ではなくてどういうふうに自然との関係をつくっていこうかという観点で見ていることにどういうふうな関係が築けるのかというお話をしたいと思います。 私は5歳の時にこのペパーミント、薬の原料にもなるものなんですけど、それを実際に母と取りに行きました。この色植物色を見ながら、どれがペパーミントなんだろう、これ見つからないんだけれどもって母に言ったんです。でそこにあるよと母に言われて、こうやっていろいろ探して回っていたんです。でそしたら母が そのペパーミントンと話しかけたかと聞かれたんですがそんなことしてないと言ったらそしたら母がこのまずペパーミントのところに行って話しかけるんだとそしたら絶対見つかるからと言われましたで私はそう言われたようにこの何回も探し回ったところもう一回戻って目をつぶってペパーミントンに話しかけ始めたんですよ私ここに来たよ も尊敬ししてるし私も祈ってるしいろんな環境を築いていきたいと思っていると、まあ、そういったことを話しかけたんですでずっと探 し, し回っていたその場所にペパーミントがあったんですでなぜ見つからなかったかというと話しかけてなかったからなんですですからその自然界との関係というのはこの魔法のようなものではなくて真実であり目に見えるものなんです これはそのやっぱりその自然とのつながりをなくしてしまうと見え方も違ってきます。ですからこういった自分がどういう環境を築いているかによって見える世界が変わってきます。で こ, ういうこういったも考え方というのは、まあ、私の家族の中にも根付いているものです。でこの植民 がというのは、ずいぶん前のことではなくて、私のこの植民地に関する条約というのは1987年に一番積まれたばかりなんです。私の祖父が子供の時にこの私の私の領土の条約が。 結ばれたわけですそんなずいぶん昔の話ではないわけですでこれはまさに私が知っているその誰も知らない先祖ではなくて祖父が実際に体験したことなんですで、そういった歴史のある領土に私たちは食べさせてもらっているということなんですですからこの川空気そして 私の、ま、周りにある生態系すべてが非常に重要な要素になっています。です人間として我々はそういったものを守らなければいけません。でこういったペパーミント、そういった言葉をちゃんと理解できるようにしなければいけません。そして、この 地球上で最大と言われるようなこの再産業で、化石燃料を掘り出して、こういった美しい領土を破壊しています、私の両親、祖父、祖母、まあ、そういった、これまでの何千年もの間に、こういった机あり出てきた環境が破壊されるかもしれない。 このアマスカ三角層を私たちが壊してしまったら私たち何者なのかということになります。ですから私たちがどういう機嫌をたどって今ここにいるのかとそういうことが非常に重要で私たちのアイデンティティというのがまさにそういうふうに自然界との関係を築いたことによって形成されています。私たちはそういった まあ、言葉にできない植物たちのために話すことが重要で す, しいです、ね。皆さん、こんにちは。こういったセッションにお招きいただいて非常に光栄に思います。まずは、まあ、私がどういう経緯があるのかを説明したいと思います。私の父はこのフィジーの最南端の諸島の一つの島出身です。そして母は オ ー, ストリアオーストラリアやヨーロッパといったところから移住し た, 移住した先祖を持っています。ですから、この、まあ、非植民地化といったことも経験しながらいろんなことを、まあ、痛み、対立、そういったことを経験してきました。そして19670年 以降そういった動きがあったわけですけれども私がそういった場所の中でどういう位置づけにあるのか そ, そこに移住民や、まあ、先住民の方がいる中で、まあ、どういった位置づけにあるのかということを考えてきましたそして私の歴史これまでの人生のそれぞれの段階でいろいろなことを考えてきました私が いろんな我々はいろんなものを作りますよね音楽とかいろんなものを作り出してきましたが私としては本当にたくさんの形での正義ということも経験してきましたこう、まあ、最初は怖かったんですけれども好奇心も出てきてそして正義に公平に関わる問題に携わってきました まあ、人間として、まあ、そういったものを何とかようとしてきたわけです、まあ、私は今もう53歳なんですがこのコミュニティの中でしなければいけないこと今の場所でできることということをしていますそれから太平洋地域の中で私自身そしてコミュニティの他の方々と一緒に まあ、どういったことととができきるのかというここを考えてきましたこれは体に私たちの体にとって必要だというわけではなく精神面そういったことを考えながら何が必要なのかということを考えてきましたそしてこういった素晴らしいサポートを人間そして他の生物からもらっているにもかかわらず私たちはそれを壊している。 ですから私にとっては、まあ、もう保護神というのはまあ私たちなんだけれども実際には蜂だったりカエル微生物そして抗生物質といった、まあ、そういったものが声を大きくしてこういったシステムが破壊されていると訴えているんです。蜂も消えていますし鳥の数も減っています。ですからそういったノイズが あるんですよねこの汚染がひどくなっているとか、まあ、大太大量に夕方船舶を送り出して、まあ、そういったことをする中で自然が壊れて崩壊しているということがありますそして子どもたちもにとっても自分たちの体にいろんなそれによって影響があるということが分かっています。ですから貢献をして、まあ、いろんな 代替システムを作り出して薬を作ってそういうことを人間活動を実施しています。問題を解決しようと し, しているんですけれども、もっと状況を改善するために、そういった他の生物が挙げているということです。ノンバイナリー女性、男性、黒人、アジア人と言いますけれど、この。 過不調性というものに飽き飽きしています私たちは犠牲になっています無償で働いている子どもや女性がたくさんいるということを完全に無視してしまっていますこういったことをまず壊してそこからまた再建する必要があります どうやってここで変化の中に変化のための力を探していけばいいのでしょうかこの不平等のシステムというのは根が深いわけですねその前にあった美しい平等なシステムも根が深かったですがどうしても現在の不平等も根が深いわけですこの壊すという運動を私は続けたいと思いますですが この提案というものがない場合が多いかもしれません、この代替案というものが必要になります、そしてコンフィギュレーションし直して再建していきましょう、抽出主義や資源、集奪主義、そして太平洋では原子力でも環境破壊が起きています。 過不性というものはいろいろなところに現れてしまっていますお互い助け合っていきましょうこんにちはここ最近の人類の優先事項を目の当たりに し, 目の当たりにして飛行や環境そして多様性損失の危機を経験する中で注目すべきことは環境だというふうに私は感じています 子ども市民として環境のためにも私たちもそうするべきだと思います環境こそが自分たちを私は奮い立たせてくれていて自分の行動や生き方のきっかけとなっています環境に注目するのは2歳の時から私は美しい環境で育ったからです小川があって山があって鳥があって カモヤギニワトリと大自然に囲まれていました私はそこに注目するのは当たり前ですこの環境にいることで人は鼓舞され中に引き込まれてその環境を愛するようになっているのですそうですよねですが 汚染というものも目の当たりにしてきました、コロンビアのボゴタのような騒音や汚染のある都市部で育っていたら、私はこのような活動はしていなかったかもしれません。私はボゴタで生まれましたが、今はコロンビアの美しいビジューターに住んでいますありがとうございます。 この今まで聞いていた話の中にあったこのフランシスコさんがおっしゃった自分が誰かというアイデンティティを考えるためには自分の育った土地というものを考える必要があるとおっしゃいましたねそれからエリアルさん自然界との会話が必要だという話をおっしゃいましたそうすると中立主義というものはなくなるということそれから傾聴 違うう方法で行っていいくということこそれから私たちの身体は疲労しているけれどもこの現在の悪を壊してそこから回復再建していくという話をおっしゃいましたこの回復するという話ですが現在の健康気候の危機あなたにとってはどんなものですか 私にとっては、この回復しようとしていることというのは、明白だと思います、取り戻そうと、再建しようとしているものがいくつもあります、一つ私が申し上げたかったのは、特にグローバル・サウスのマージナル化されている女性にとって、明らかなことがあります。 これは、家父調制や異性愛規範資本主義の犠牲になっているからです。家父調制というのがまずコアに中心にあると思っています。女性がパートナーが死んだときに地面にその家の下に埋められるというようなこともありました。 そういった過ョウ性の戦士の文化というものは壊していく必要があります。これは人々を近づけるための活動になります。ノイズというものがありますからそれを活かしていきましょう。南側にいるフェミニストたちの活動をしていることがあります。 どうやって私たちは画期的な変化を起こせるのか、私にとって自分たち祖先、どこから来たのかということを考えることは重要です。私は今、娘が3歳ですから、今から30年後に。 私は自分の活動についてどのように話せるのかというようなことをよく考えてしまいます。性的特徴について考える必要があります。女性の生殖権、そして水、衛生というようなこと、これはとても価値があるものです。どのような社会を私たちは作りたいのかと具体的に話す必要があるというふうに感じています。社会的保護 と言葉は言いますけれど実際にどのような社会を私たちは作りたいのでしょうマーティン・ルーサー・キングはこの愛される社会ということを言いましたけれどどのような話をしているのでしょうか性的暴力は3人に2人の女性が太平洋諸島では経験しています。どのような 社会どのような平等ということを考えているのでしょうか身体障害者はどうでしょうフィジーでは NCD 非伝染性疾病を抱えている人がどんどん増えています四肢を失っていますこれは LGBT の問題だけではありませんこういった人口的な問題ですよねそれを 解決しなけければいけません今もパンデミックといろいろありますけれど問題はたくさんあるんです。次は何なのかということを考えなければいけません。私にとってこの回復というのはコロナだけではないんです。これはただの最新の問題であります。公正なは 重要だというふうに感じますけれど公平でなければならないというふうに感じますこれはコロナだけの話ではありません気候危機でさらに状況は悪化しているわけです不平等と移民とそして家を離れてさまざまな体験を強いられている人が多くいるという意味で さらに状況は悪化しているわけですそうですすそうよね公 正, な公正な再建というのは私にとっては何が重要かというと環境、社会問題、不平等そしてジェンダー問題先住民族の知識の話だけではないんです。他の多くのことにも関連していると感じています。 若者や子どもの政治家、参加による政治の公正な再建も必要です。市民権、社会的スペース、経済の公正な再建もあります。公正な再建そのもの、それからそれは環境にも大きく関係しています。パンデミック中は、環境衛生が少し 改善したというふうに言う人もいますが、比較的改善しただけだというふうに私は思います。自宅からは大量の使い捨てのプラスチックが廃棄されていて、今でも汚染は続いているわけです。そして、だからこそさまざまな分野を横断する公正な再建が必要です。 一つの問題だけはなくあらゆる問題に基づく公正な再建のことを指していますパズルも一つピースが欠けていたらパズルは完成しませんですからそういったことを考える必要があると思っていますですからこの公正な再建が重要なのですそうですねそういった大事な点を今話をしていただいたと思います 特にこの先住民、そして土地との関係、そしてこの先住民が主権となるシステムを取り戻すということを考えていると、ただこれはその500年前の形をそのまま取り戻そうというわけではないんです。そそのの先住民がそのまま 何も変化を遂げずそのままそれを持ってこようというわけではないんですでも私たちも進化してますよね。でこのこれは世界の人々生物にとって、まあ、その生活の中でこの革命革新というのは常に起こっています。時間をかけて進化しているわけです。これが非常に重要で。 私たちが提供しているのは、昔の大昔の形に戻ろうと言っているわけではないんです。こ の, この価値体系というこの植民地化がされる前に何千年も続いていたその形を取り戻そうとしているわけです。私が 環境団体とかいろんなところにサポートをしていますけれどもいろんなコミュニティがあります。で、この再建というのはその一部になっています。こういった目に見えるものというのが、まあ、いろんなコミュニティ南北、そして、まあ、どんなコミュニティであっても、まあ、実際この気候変動とは何か、そしてコミュニティにとってそれはどういう意味をなすの があるのかというと、バランスが崩れているということなんです。私たち の, 土地との関係が崩れている。そして、身体的、精神的、感情面でも、バランスが乱れているということになるんです。ですから、それによって、まあ母体となる地球から、そういう反応が来ているわけです。パンデミックもそうです。 でこのバランスが崩れているというのは、この目に見える素晴らしい、美しいものというのがあるにもかかわらず、このやっぱり気候変が動が始まっていて、まあ、高齢者の方々もいろいろ考えていますけれども、このまあ高齢の方々に気候変動はいつから起こったのかと聞いてみると、まあ、白人が来た時から始まったというんですね。 こういった植民地化が始まった時にそれが気候変動を招いてしまったそして価値体系政治経済そしてジェンダー制度そういったもの、まあ、宗教といったところもそうですけれどもそういったものに影響を及ぼしてきたということです。そしてこの気候変動 もいろんな基金を取り込む際にはバランスをまず取り戻さなければいけません。自然界との関係においてもバランスを見直す必要があります。そこが重要なんです。でこういった通常西洋諸国というのはこの限られた枠の中でいろんいろなものを考えています。この 科学的なデータを収集してこういった固まった限られた制度の中でソリューションを考えているわけですただそういった人たちというのがまさにこの今私たちが直面している危機を招いた原因なんですでいろんなアイデオロジーとかいろんなものを見てみると先住民の生き方とかそういったものっていうのはこういった枠の外にあるわけです ですから、うん、そういった人たちの声を聞いて、そういった人たちの中に入ってもらって、基盤を作って、そして。 どういうふうにその植民地化がなされた前の文化がどういうふうに進化してきたのかというのを見直す必要があります。ですからこの大昔の形にそのままに戻るという意ではないんですがそういった価値体系をもう一度見直す私たちの土地自然界との関係はどうだったのかということを考える必要があります。ですから今後のために再建をするんだけれども まずは、この西洋諸国中心のデータに基づくそういった解決策だけを見ているだけでは不要だということ、いろんなことを見る必要があります。ではですね、この今後に向かって、向けて今、ビジョンを抱えてどういうことを期待されていますか。私が期待しているのは まあ、いろんなことを話をしたり考えたりもしていることです。まず、この許容性ということはあんまり見直すそこを見直す必要があると思います。こういろんな話し方、そしてまあどんな意見を言うべきかとかっていうのを恐れている人っていうのが多いと思います。で、今はまあいろんな危機があって。 豪快そしてアイデアいろんな危機器があるわけですけれども、まあ、いろんな複数のリアリティがあると思います。でこれはすごくいいと思うんですけれどもこれはまあいろんなアイデアが出てくるようないろんな機会があるということなので私自身はすごくいいと思っています。ただ時折恐れを感じることもあります。 だてそれと同時に革新的なこう前進できるような気持ちにさせていくるところもあります。ただダメージもありますで昨日も見てたんですけれどもこのコミッションの声明文を見てみましたこれ26年の計画ということでこれ短い期間ではあるんですけれどもこの革命を起こすのに十分な期間であるとも言えます。 女性や子どもを取り込んで、かつ取り組みをするには十分な時間だと思っていますで。今、哲学ということで、こういった革命をどういうふうにやっているのかと考えています。これが25年前のところを振り返って、今、ここにいますけれども、いろんな問題に取り組んでいるわけですけれども。ただ 思い描いているところにはまだたどり着けていないという状況です。状況ですただ、この他の人と一緒に多様性のある人々と一緒に問題に取り組むことはできると思います。ちゃんと戦略的な計画を立てて、そしてちゃんとこのコミュニティを愛するというお互いに心配し合って。 いろいろ取り組むということはできると思います。そしてこのプロセスの中でも新しい要素があると思います。そして私も、まあ、今年、まつ、今まで声を上げて言っていることなんですけれども、いろんなダメージがある中で娘や、メインのこともよく考えています。で私 こ の, この一番本当に愛おしいドラゴンだというふうに言われている女性がいます。で私たちはこのすごくこういったすごくいいなと思っているんですけど、やっぱりそういったヘアワークというのは必要だと思っています。ですから、あと最後に私はやはりこの 不調整に関しては別に全く興味はないので何もしようと思っていないわけです。このまあいろんな今のシステム非常に投資がなされていてそこからどういうふうに 動, く動いていくかということなんですけれどもコミュニティの中では本当にまあいろんな人が本当にまやっぱりこうちょっと恐れながら歩き回っている人というのがいます。 で、人を避難してで、この地球上にあるいろんなところでこういった問題がある、こ, ういうのこれはあなたのせいよと避難している人がいます。でも怒っているっていうのはそのや、やらなければいけないことをやっていないからそうなっているわけですよね。私たち一人一人がやるべきことというのがあります。こうやって地球は生きていますから。 私たちはこのように、生命を、助ける生命を再建することを続ける必要があります。 いいろろな方法がありますよねそうやって私私の娘私のコミュニティのためにそのように 私, は考えています、ね、私がとっているアクションというのはこれはみんな同じだと思うんですけれど将来に対するとても重要な根本的な話です。 というのも私たちが今やっているということは明日に影響を与えるからです。それを常に考える必要があります。みんながそれぞれ全員が協力し有名なフレーズ、ウィリアム・ブレイクの主にありますよね。各自が一粒一粒の砂に貢献すればそれを積極的な行動で熱意を持って 市民の義務として実行すれば私たち全員が平和に暮らせる未来を築けるということです全員というのは人間でだけではありません動物や生態系も含めた生物すべてのことを指しています私たちは対戦を回避するために人間や国家間平和という話を そして国そして国家間でこのような話をよくしているわけですがそれを超えなければいけないと思います。環境や不当な扱いを受けて苦しんでいる他の生物との平和を構築することも重要だと必要だというふうに私は思います。ここで明確な私ののメッセージというのは大使を 異なるいろいろな行動が全てが根本となっていくだろうということですあらゆることに結果がつきまとうわけで自分たちの行動がいい結果につながることを期待するしかありませんそれはグローバルウォーミングであるのか、えー、ここで移民の率を下げなければいけないのかこのストフンの知識を使って尊厳のある 人生を気づきたいというふうに思いますこのためにはまず公平な復興回復が必要です全員にとっての尊厳です夢やプロジェクト今やっていることを前に進められるますように私は努力していますしかしここで 忘れてはならならいことが1つあります私たちの行動がすべて環境に影響を与えているということです常に忍耐強く力強く私たちの行動が環境に寄与するということを忘れないで生きていきましょう次の若い世代からこのようにリスクを取っているというところを聞く話は素晴らしいですよね。 先住民、祖先が今までこういった基礎をもう作ってきているわけです。こうやって歴史的にはもういろいろな活動がされているわけです。私の家族は代々土地を守る家族でした。 よく聞かれるんですよね、どうしてななあなたはこんなこ活動をしているのかと、そこで私はまあ半分冗談のように言うことがあります。私が生まれた年というのは、実は軍隊、そして大企業が違法に私たち先住民を土地から追い出した年なんです。それはウランの 開発のたためでした、まあ、その前から私の両親というのはウランの開発を防ぐために阻止するためにそこに居座っていたわけですけれど私の人生というのはこういった知識ということを使って私たちはーボ調整ですから まあ、リーダーは男性かもしれないけれどほとんどの人に聞くと私の妻であるとコミュニティの女性が意思決定をしているよというふうに言うと思うんですこれは植民地化によって過去調整が始まってしまったわけですが私の娘は昨日22歳になりました息子は10歳です。 この世界ということを私たちは次世代に何を残しているのかということを考えます。私の娘は教育学を専攻していて先住民学も学んでいます。まあ、息子子ははまだ10歳でですすけれどもうこの子たちはすでに バランスが崩れていることを理解していますこれは大気中の温室効果ガスだけではなくパンデミックだけではなくこの植民地主義であるとか白人優越主義も全てバランスが崩れていますよね彼らはすでに理解しているんです私たちは このバランスが崩れていることを再建しなければいけませんが、私の親、祖父母の活動につながっています。ハトソン米社が私たちの土地で狩りをしすぎている、狩猟しすぎているということがもう分かっていました。 私の家族の女性は誰も自分たち自分がフェミニストとは言いませんがフェミニストの活動をしてきていますフェミニズムということですが私たちは将来ということを考えるときにこういった活動を今まで学んできた価値体系土地から来た価値の知識ということを活用していく必要があります その知識というものは土地から私たちの川の家系から空から月から空気から来ているわけです。こういった元素から来る知識というものを活用しましょう。構造的にシステムと戦っていくためには同時に 土地との関係を要請していつ な, ければなりません繋がりを失った理由を考える必要があります。私は息子と一緒にカエルを捕まえに行くんですね。薬草を取りにも行きますし。行きますし 受領にも行きます。家父長制を壊す、植民地化を壊すというだけではなく、私はこういったことを教えることも重要だというふうに考えています。これは 男性より植民者よりも強くなるという話ではないんです。バランスを取り戻すということです、ね。私は子どもに言うわけですが私たちは耳が2つあって口は1つですよね。その理由というのは聞くことを2倍するということです。土地に耳を傾けましょう。この会話自体が素晴らしい 薬草になっていますねパネリストの皆様、お話ありがとうございました自然とのつながりについてお話いただきましたこの知恵ですよねお互いを世話して保護していくということ皆さんご清聴ありがとうございました Coverage.